どうもおはようございますなんか今ちょっとなんか朝の6時ぐらいですので今何にもない誰もないですよね今のところにはまあこれはあの、まあ、一応なんか大学の建物ですね今向かっているにはあのー、COVID の検査ですよね COVID で感謝していないかどうか検査を受けます ああこんな感じですさすがにおはようと感じますよね綺麗だわ、うん、でこっちにあるのはあのいろいろな家です言語の名前がつ け, つけてます例えばこの建物はなんか仏語ハウス なんかフランス語ハウスと書いてい、書いてあって、なんかフランス語が話されています。このところはね、あの、なんだっけ、ドイツ語、ドイツ語ハウスで、あの、ドイツ語が話、話されています。次は、あの、次は、ま、そっちにはね、あの、スペイン語ハウス。 というハウスですよねスペイン語が話されていますその前にあのロシア語ハウスですねロシア語が話されていますで次はあの中国語ハウスそっちになんか中国語が話されていてあのこの家たちにはあの学生とか そう、大体学生が住んでおりますよねこうですねなんかいい感じないですかすごいこういう感じちょっと入りますけれども大丈夫かななんかまっすぐ通ると あのまあグリーネル大学に入るところになりますよねお音がすごい太陽もすごはいこれは大学ですよ まあ、今朝だからちょっと誰もいないけれども一目で一目で見ればね誰もいないでもさすがに朝から、えー、と活動が、えー、と開始されていますあの大学のプールですこれはうん普通にちょっともう泳いでる人がいますけれども今日は誰もいないみたいそれともう閉まってるのかな すごくアメリカっぽくの競技場ですねなんか今なんか今学期が始まったばかりですのであのまあ誰もいないしねあとコロナの問題でちょっとさすがに皆さんがこっちにちょっと集まることができないと思いますあのその建物覚えてるなんかさっきそういう建物を通ってあのこのでっかいあの 怖いんじゃないんですけどなんか庭園が見せましたんですよねでこんなに広いなんか広いんですけどなんかまああの大学はこんなに広いですよねだからちょっと遊ぶところがたくさんありますってことですよね今向かってるのは食堂で早速にあるからうんこれはえっ、ー、とダイニングというところですね あそここにちょっとことるができますあ普通にちょっと並んで、あの、あそこに入る前にちょっと並びますよね。普通はちょっとすごくあの長い列になってしまうですから、ちょっと早く来てまいりました。その画面には、あの、今日のメニューが表示されています。で、あの、入る前に、そっちに、あのね、えー、っと、 自分の持ち物が置いておきます驚くことには誰もちょっとなんか盗むことは盗まれることはないですねだからそれはちょっといいなと思ってなんか今ちょっとな ん, かなんか空であろうですけど空っぽですけれどもあのまあすごく人が並んでいる時にこれはすごく残っちゃってなんか床にもちょっと荷物が置いて置いてお、えー、かさる時もあります 開始だから食べに行きます。<音楽> 私はちょっと最初にあの、これはなんか、なんだろう、大学リオンの名前だと思ってたんですけど、そうじゃなくて、あの実際に ね, 実際にねあのこの、このスポットから、この地点から、あのこの国たちは、この国はあの、この国は絵の距離だと表示されているらしいです。 例えば、そこに東京ジャパン、なんか東京日本と書いてあり、この時点からあの6145マイルですね。キロメートルだったらちょっとわからないんですけど、あ日本語で書いてある、いいね。東京日本、えっと、9889キロメートルですね。この時点から。そっちの方向ですね。で、いろいろなところがありますま。ての 逆にがないんですけどね何か聞こえますなんかセミの音がねまだまだ聞こえると思いますいやこれはちょっと夏の終わりですからねではまだまだなんかセミの音が聞こえると思います なんかさあのー、この建物ですねなぜかこういう鎖こういう鎖がついているなぜかわからない床から、えー、天井までなんかこの鎖がえっとえついているしかもこのこの側だけなんか左側だけ右側にはないです 何のためなんだろうこういう車はねあのカンパスカンパスセーフティーと書いてあるんですけどそれは大学の安全保安官みたいな感じパ ト, ロパトロールカーパトカーみたいな感じですよねこの電車ってさいつもなんかプープーとあのどういう音しちゃってすごくうるさいんですよなんかこの この列車、この電車、列車の音はすごく高くてうるさいです。毎日、朝でも、夜晩でもね。月がきれいと言っちゃうんですけど、私の目から見る と,、えっと、月が大きくてきれいですね。私の国から見ると、なんか月が小さくてきれいですけど、小さいです。今 えっと、より大きく、おより大きく見えます。